よろしくお願いいたします。えー、配合使用価格安定制度における、えー、補填発動リスクの軽量化ということで、えー、社会データ構造化センターの中畑が発表させていただきます。えー、金融分野での技術というのをですね、全く別分野である農業分野へ応用した例という点が面白いところだと思います。えー、農業分野に関心を寄せる方も、またそうでない方も、ぜひその点を楽しんでいただけたらなと思っています。 目次はこのようになっています。最初に背景として、配合使用価格安定制度の必要性だとか、あとは現在の配合使用価格安定制度に関する研究進展状況について少し説明させてください。そして本研究の目的もこちらで決めていきます。まず、配合使用価格安定制度について紹介させてください。配合使用価格安定制度とは、配合使用価格の 高頭時にあの困窮してしまう方というのがあのいらっしゃいまして、その方々に補填を実施する制度のことです。そしてですね、この配合飼料というのがです、ね、何かというと、この写真にある可愛らしい牛さん、豚さん、鶏さんが無になって食べている餌のことです。で彼らを畜産農家の人たちがお世話をしていて育ててくれています。でこの配合飼料 の価格が上が上った時にです、ね、畜産農家の人たちが困ってしまうということで、なぜ困ってしまうかというと、畜産経営コストにおける餌代が非常に割合が高いからです、ね、牛だと3割くらい、ニマトリだとなんと6割くらいを占めているためですで。畜産農家の経営破綻を防ぐという目的で、政府や民間企業が連携して補填基金が設けられています。 この補填機金の割合がですね、非常に高額でして、あの、令和2年度6月末時点で調べたところによりますと、1500億円に上っていると。この補填基金からの配合収益価格が大きく上がったときにですね、あの、悪影響を緩和すべく、畜産農家の方々へお金が補填されるという仕組みになっています。でこちらの何が問題かというとですね、もう果たして補填基金の残高が1500億円で、 りりるののか、か、かそれととも足なないのかからないといわらうことですでこの問題を解決するには、ですね保険基金の保険発動額の振る舞いを把握して、で将来の保険発動額をそれによって予測し、でその予測に基づいて、大体いくらくらいの、えー、基金残高で、えー、カバーできるのか、どの程度カバーできるのかというのを算出する必要が出てきます。つまり、保、え、険、ー、発動リスクの軽量化があ必要になるということになります。 ではですね、補填発動リスクの軽量化について、研究進展の方はこのような感じになっています。えっと、このスライドで申し上げたいことは、補填発動リスク軽量化に関する研究はないという、そういう一点につきます。当局、今回で言えば農林水産省なんですけれども、当局の、当局サイドから見た、しかも補填発動学に、 関する研究というのは本研究のみになってまして、問題設定そのものが新しいタイプの研究になります。アプローチ方法はですね、非常にオーソドックスで、金融分野でよく用いられている方法を使っています。本研究の目的なんですけれども、点発動力につながる変数を時系列モデルを用いて、モンテカリロシメーションをしますで。そこから予測分布を求められるんですけれども、その予測分布に対して、えー 分布の代表的なリスク仕様であるバリアントリスクをこれ金融でよく使われる技術なんですけれども、これを用いることで、一定の信頼度の下で、将来の一定期間に対して、補填発動リスクを安定的かつ高精度に推計することを目的としています。この安定的というのは、何というか実務運用を想定しているため、高精度なだけではなくて、安定的に推計が成立するというのも重要な要件になっています。 2章では研究対象を特定していきます。最終的には補填発動額の振る舞いを把握したいんですけれども、それには実際の補填基金から補填が行われる際の補填発動ルールを定式化をまずする必要があります。そして定式化したものをどのようにモデル化していったのかということも説明させてください。 こ ち, らちょっとビジネスライドになっちゃってるんですけれども、配合子力価格安定制度におけるあの補填発動ルールになっていますで。ここで注目していただきたい点は、あの補填額を求めるため、えー、補填額を求めるためにはです、ねあの、短期平均、長期平均と、こういう平均価格が重要だなということだけ、えー、伝わっていただければ、全然大丈夫です。 で、こちらの平均価格なんですけれども、えー、定式化していくとこのようになります。で、平均価格を採用している理由はですね、一時的なあの価格高騰に振り回されにくいため、えー、だと考えられます。で、このスライドでのポイントは、実は、あの、引数でありまして、えー、この定式化が、あの、ちょっとずつ複雑化していくんですけれども、この引数さえ見ておけば、ああ、用いるデータの、この、 dxu というものたちは、あの、用いるデータなんですけれどもお、用いるデータの単なる変換に過ぎないということが理解できるからです。で、ここでは、平均価格 m の引数は、dxu と期間 d と、あとは月輸入減量総価格と月輸入減量使用量を掛け算した値を x と、ここでちょっと置いちゃってるんですけども、その x そして月輸入減量使用量 u と。 この三つが分かれば平均価格が求まるということが分かります。そして、の補填発動ルールの中で短期平均と長期平均がこのように三種類定義されていまして、えー、それは期間によって定義されていますで。このようになぜ短期と長期が出てくるのか、まあ、ゆったりとした、ゆったりと変動するであろう長期平均と、急変動を申し得る短期平均、 そのこバランスで補填発動タイミングが決定されているためですね。また、赤と青のこの式を見ていただくと、引数に関してなんですけれども、期間 D が定義上定められて固定化されてしまっているため、このように引数からは外れているということもわかります。そして次のスライドで、え、ー 補填発動ままででたどり着くことができます実は補填には2種類ありまして異常補填額と通常補填額の2つがありますでイレギュラーの補填額ということで IC イレギュラーの補填額ということで RC と表記していますで出荷するとこのようになるんですけれどもこちらでも引数を見ていただくと ICRC を見てよーく見るとあの X と U と T の3つさえ分かれば ICRC は2つとも求まるということが分かります それだけ、あの、最大スライドになります。次にですね、使用するデータからあ予測までの流れを追っていきたいと思います。こちらのこう赤線が実際に使用するデータなんですけれども、時系列データになってまして、横軸、時間軸で、えー、縦軸がそれぞれ XUT と、あの月輸 入, 入原料総区ということで、えー、使用量を u と価格 v を掛け算したものなので総額ということで x というに置いていますそして、えー、期間合計入限量使用量 u の期間合計、えー、そして、えー、市販機対象数 t の3つを用いていますえっ、ー、とですね物の使っている期間データを使っている期間が違ってですね これについてなんですけれども、一番上の X は、プラザ合意の後と前で、全然変動が違うということで、プラザ合意後の世界をモデル化しています。そして、こちらの U なんですけれども、補填円に関する制度変更が2 0 1 0年にあったために、それ以降のものを使用しています。またですね、あの、この対象数 T というのは説明を僕がまだしていなかったんですけれども、こちらが、この補填契約。 を結んでいる対象の数のことでして、あの契約数なので、そんなに大きく変動しないというものでありまして、まあ、直近1年で良いだろうということで、直近1年のデータを用いています。で、これは、こう、どのようにモデル化したかということなんですけれども、一番上の X に関しては、あの、時系列モデルを用いて、えー、下2つに関しては、過去の平均値、時間平均をそのまま将来の 予測に使ってしまうという単純平均モデルを使っています。で、このモデルを選定した根拠なんですけれども、あの時系列モデルに用いたこの X がですね、桁違いの変動幅を持っているためということで、ここを精地にモデル化しようという狙いです。この一メモリがですね、2万5千くらい、ここは 0.125、0.05 ということで、まさに桁違いの変動をしていることがわかると思います。以後、このようなモデル化を前提として議論を進めさせてください。 そしてですねあの、少し前に形式化したあの補填学 IC と RC、異常補填と通常補填の2つなんですけれども、も申し上げた通り、X と U と T と、X と U と T と、この3つがあ分かれば、これらを引数として、えー、具体的にはこの今回、このイメージで言えば、青い部分が予測に当たるので、この予測値を用いて、えー、将来の 予測補填額を算出できるということが分かっていただけるのではないのかなと思いますはい、ここまでのまとめなんですけれども与えられた3種類のデータとそれぞれに適切なモデルを使えば良いことが分かりましたそしてですね、U と T のモデルは過去値の単純平均を予測値とするだけのすごい簡易なものでした残る課題はですねあの月輸入減量総額 X のモデル化であります これは第3章で X にフィットする時系列モデルを見つけることで解決していきたいと思います。3章以降は時系列モデリングや金融法学をご存知の方にとっては非常にオーソドックスな内容になっています。同定された時系列モデルを用いたモンテカローシミュレーションを行って研究対象の予測分布を求められるようにいたします。月輸入減量総額、X とずっとできてしまったんですけど、それはこう、え、ー 価格 V× 使用量 U のこととここで定義します。でまず、データを観察するステップでは、この XT を観察してみて、データが非定常であること、そして適切性が存在することを時間領域、周波数領域の両面から確認しました。そして、えー、使うモデルとしては、こちらの緑枠の中なんですけれども、えーまあ、変換方法としては、 このように、変換方法を H をかませてあげて、その変換した後の ZT という変数を、季節変動、傾向変動、不規則変動に分けてあげると、そういうモデルになっています。変換法としては、変換しないもの、ボック ス, コックス変換をするもの、対数変換をするものと、3種類試しました。ST の方は、1年間の季節変動を移動平均で求めるという、そのブロックは、 ウェルデイビス1991年に従ってて求めています TT もブロックウェルデイビスに従って求めているんです。けれどもお例えばこう確定的な、えー、水準の変動、傾向の変動なので、このように1時だったり、このようにこう点線のように2時だったり、えー、といった、えー、傾向変動を想定しています。で最後、それらを ZT から2つ引き算してあげれば、サブを取ってあげれば時系列モデルを当てはめるべき YT。えー が、えー、計算できまして、実際にこういろんなモデルを当てはめたというこ、えっとが後で出てきます。ここでですね、解決すべき課題は何かというと、この変換 H、そして傾向変動 TT、最後は不規則変動 YT、この3つが未決定ということですね。はい、これを解決していきたいと思います。 でこの3つの H と TT と YT を決定するために、パラメータ推定とそれだけじゃなくての診断を2つ用意しましたでの。YT のパラメータ推定と診断はこのようにしたんですけれども、1個1個見ていくと、YT のパラメータ推定はあ条件付き最用法で、そして、えー、診断としましては、YT の標準加算さを求めてあげるんですけれども、YT とフィットさせた時系列モデルから得られる。 標準化残差に対して、えー、無相関化、判定するためにリングボックス検定を用いてあげ、で理論分布に従うかどうかを調べるために、救急プロトとケース検定を、コのモロの数、このこのロフ、隅の風検定を用いています。次がですね、ちょっと実務的なんですけれども、診断2と、診断2とあるんですけれども、原型列 XT、えー 月輸入減量総額 XT のシミュレーション、予測値をシミュレーションしてあげたときにですね、その XT が負になっちゃったりだとか、総額なのに負になったりだとか、あと、もう発散して計算ができないと。そういったことが起きないかどうかを最後チェックするフェーズになります。そして将来、 の予測だけではなく、過去期間の予測、その過去のデータのみをあえて用いて、将来予測してみるといったこともやってみまして、それでもあの安定して予測値が出るかも確かめました。はい。で、こちらのスライドが診断1と2の様子になるんですけれども、こちらもすいませんこう、すごいビジーなスライドになっちゃってるんですけれども、のあの 単的に言いますと、YT のモデル候補をいっぱい用意して、すごくいっぱい試しました。ということで、その中から選び抜かれた、生き残ったのは、この、あの、モデルになります。はい。えっと、生き残ったモデルは対数変換をするもので、えー、確定的な変、傾向変動は1時と2時。そして、規則変動は SRM ガーチで、確信項は YT 分布。こういったモデルが生き残っております。 ここではあこれだけなんですけれども、ちょっと意外だったのが、ボックス国線変換だとか、あ と,、えっと、傾向変動を0時にするだとか、そういうことをしてしまうと、時系列モデルの方にあに変動がすごいしわ寄せされてしまうみたいで、あの不規則変動の方にしわ寄せがいってしまうみたいで、このように、あの月輸入減量総額をシミュレーションすると、不になっちゃったりだとか、もうそういう不適切なケースになってしまうことが非常に目立ちました。 以上の診断を得て、x c のモデルが同定されました。結果として、モデル1、2と、2つのモデルに絞られたため、それらを乗せていきたいと思います。で季節変動 ST を見てみると、おすみません、こちらが12月になるんですけども、12月が大きくなって、1月になるとガクッと下がると、小さくなるという結果になりました。ちなみにこの結果をですね、えー、農林水産省の実務担当者に確認したところ、収穫の秋と、 知られるような肌感覚とも合う結果だとのコメントを頂戴しております、えー、そして傾向変動は一時式のためまあ、緩やかな単調増加を仮定しておりますそしてですね規則変動を見ていくと規則変動の季節差分はですね、えー、一時点前の過去の自分自身の値とあと一四半期付近前 そして西、西、第2四半期付近、第3四半期付近、第4四半期付近のそれぞれのノイズの、過去のノイズの値からも影響を受けているということで、確率的な規制性を持っていると解釈できるモデルになりました。で、またですね、ボラティリティの方は、そのボラ自分自身のボラティリティの一時点前から影響を受けているというモデルになっております。で、過去の値は、あの、係数のピーチになります。 こちらが診断結果、モデル値に対する診断1の結果になります。えー、と左図の横軸というのはラグでして、縦軸はリングボックス検定のピーチになっております。でピーチが全部 0.1 を上回っているということで、標準化残差が無双関であることを示唆しています。また右図の横軸というのはですね、YP 分布の理論分布の分威点で。縦軸はそれに対応した標準化残差の分威点となっており、標準化残差 が推定された理論分布通りならばあ、この点線の中に入ってくるはずだということで。推定された理論分布通りならそうなんですけれども、もうまあ、ちょっと微妙な値も<笑>あったりするんですけども、ほぼ推定された理論分布に従っていると判断してよいと思います。またあの、コルモゴロフ、スミノフ検定も0 8 7という数値になっていて、理論分布に従うことが示唆されます。モデル2の方は、あの、ここの 実数が2時に上がっているだけで、他の知見は同様であります。モデル2の死な結果も先ほどと同様の結果となっています。最後にバリアトリスクの章に行きたいと思います。こちらバリアトリスクの簡単な説明になっております。バリアトリスクというのは過去のある一定期間のデータを用いて、将来の特定期間内である一定の確率の範囲内、 で将来どの程度の損失か理論的に算出する値となっています。でこちらは上は2年間、下はいろんなパーセンテージ、水準を試しました。でこちらが結果になります。横軸がです、ね、バリアトリスクの信頼水準ですね、先ほどのいろんなパーセンテージを試しましたということで、いろんなパーセンテージが並んでいますで。縦軸が予測の補填額、バリアトリスク補填額になります。 でモデル1とモデル2があるんですけれども、えー、異常補填と通常補填の2種類の、えー、補填額があったために、このように積み上げグラフ、棒グラフで、えー、表現しています。そしてこう、冒頭出てきた1500億円というのを、まあ、どの水準でも、どのベラアットリスク水準でも、まあ、上回ってしまうであろうという、そういう結果になりました。えー、結論と今後の課題になります。時系列モデルによるモンテカルロシミュレーションを行ってですね、 で一定期間、一定信頼度のお転発度額バリアトリスクを安定して算出しました。でまた、あのー、2年間分をカバーするための金額というのは2500億円を上回り得るということもお分かりました。またですね、最後に、ね、バリアトリスクの水準選択ということで、いろんな 90% とか 99% とかいろいろあったんですけれども、バリアトリスク の, その水準選択で全然値が違ってきてしまうということで、の適切な水準についての議論すべきなのではないのかなと感じています。 ご清聴ありがとうございました。